みなさん、こんにちは。アプタビートミュージックスクールギター科講師の瀧澤でございます。今回はギターレッスンというよりも、ギターの音色遊びみたいな方法をみなさんにご紹介させていただこうかなと思います、まあ。アコギでバンジョーみたいな音を出す遊びなんですけれども、まあ、アコギを持っていらっしゃる方、結構面白いので、ぜひ試していただけるとうれしいなという感じでございます。まあ、バンジョー、どんな楽器かといいますと、まあ、こんな感じのなんか、まあ。見たことはありますよね。 なんかこうウエスターンな感じの、なんかテンテケテケテケっていうなんか陽気な感じの音がする楽器なんですけれども、<笑>まあなんとなくこう姿形はそのギターとちょっと似てるんですけれども、まあ、音色は全然違うんですよ。で、まあ、そのギターアコギにちょっくら一工夫再工をして、まあ、バンジョーっぽい音を出して遊んでいこうという感じでございます。<笑>で、その再工をした後に、あ普段皆さんがやってらっしゃるようなコードストロークとか、ソロギターとかやると、なんかこう、面白い音。 というそれ で, で、用意していただきたいのは、コピー用紙とかメモ用紙とか何でもいいので、何かしらの紙か名刺。ケント詞ということですね。名刺1枚、どっちかという感じです。ケント詞のほうが音がすごく締まってよいかと思うんですけれども、まあ、名刺が持ってないよという方はメモ帳でも大丈夫です。で、まあ、名刺は当然ですけれども、人の名刺でやるとすごく失礼に当たるので、<笑>自分の名刺で。 やるように心がけてください。これは一応僕の名刺なので、心置きなく採掘したいと思います。で、何をするかといいますと、とりあえずこれを細く切ります、ハサミで。ケント師の場合だったら、大体1センチ幅ぐらいですかね。1センチ幅ぐらいに、ちょきちょきちょきっと切ってしまいましょう。このぐらい。で、メモ帳とかの場合は、 2つ折りにしたいので、倍ぐらいの長さ、大体2センチくらいという感じですかね、に切りましょう。大体こんな感じですかね。で、これを2つ折りにします。これで準備が完了ということです。2つ折り、もしくは4つ折りに、もう1回折って4つ折りにしたいとかもするときもあるかと思いますけれども、とりあえずこんな感じ。 のカードといいますか、まあ、細い紙を用意するわけです。それで、ここから何をするかといいますと、まずこの1弦と2弦の間に通します。ちょっともうすでにお察しの方いらっしゃるかと思いますが、<笑> 1弦と2弦の間に通します。そして、3弦を奥に押してあげて、カードを3弦の上に通します。それで、4弦の下を潜らせて、今度は5弦を押して、5弦の上にカードを通して、6弦の下に潜らせるというような感じです。 これで OK。そうすると、まあ、こう弦の振動をこの剣としが押さえてくれるわけですね。で、もちろん、この辺にカードがあると、その弦の振動を完璧に止めてしまって、何が何だかわからないので、もうちょっと外側に持っていくわけです。1弦はその質量が小さいので、細くて質量が小さいので、割と外側に持っていってあげたほうが いいです。あんまりこっちらに持ってくると、音が完全に止まってしまうので、外側に。で、逆に、6弦側は太くて、湿度が大きいので、できるだけこのサウンドホール側に寄せてあげるとよいかなという感じです。で、あんまりこのカードを上に出しすぎると、この右手がぶつかっちゃって邪魔くさかったりとかするので、ちょっと下目にずらしてあげるとよいかなという感じです。で、この状態で弾くと、さあどんな音色がするかというと。 ちょっと面白げな感じじゃないですか、なんだこの音は。なんかちょっとポヨンポヨンみたいな感じ、ちょっと面白いですよね。普通にその弾き語りっぽく、そのストロークをして。 みたいううな感じであっても面白いなと思いますし、この辺は皆さんのの普段弾いているフレーズで遊んでみていただければという感じです。で、えっと、ギターによっては、ギターとかその弦の太さによっては、この位置がいろいろ前後押しするかと思うんですけれども、その辺は皆さんで各自調整をしていただければという感じでしょうか。ちょっとこの 弦,、えっと、弦 の, この振動に髪が耐えられなくて、ビビビビビっていう音が出てしまって、これがちょっとうざったいよという方は、遣唐使でも2つ折りにすると、もうちょっとこうタイトな音になります。 メモ用紙の場合は、2つ折りにした紙をもう一回2つ折りにして、4つ折りにすると、もっと音がタイトになるような感じでしょうか。それで、同じような感じで、2弦通して、3弦押して、5弦を押してという感じでこう通してあげて、で、こう斜めにしてあげると・・・・ 面白いになりましたね。で、もしカポタストをお持ちの方がいらっしゃいましたら、その上目のカポでこれを試してみるとです、ね、またこのアコギっぽくない音としてすごく面白いんですよ。うん、例えば5カポにしてなんかこう弾いてみると。うん、おお、いいですね、いいですね。えー、なんだこの音はって感じですけども。 なんかアコギっぽくなくてちょっと面白いですよね。5カポとか2カポとか。で、この位置も調整したりとかして、いろんな音色を楽しんでいただけると嬉しいですね。こんな感じかな。 ちょっとやりすぎたかな、まあ。こんな感じで楽しんでいただけるとうれしいなという感じでございます、まあ。カードを使った、紙を使ったアコギ遊びということでございました。まあ、別にこれは何に使えるかというと、あんまり使えなかったりとかすると思うんですけれども、まあ、音色変化するだけでも、ね、普段と違うフィーリングになったりとかして、すごく楽しいなと思いますので、まあ、気軽に試せますし、アコギを普段弾いていらっしゃる方は、ぜひとも試していただければという感じでございます。それではこの動画を終わりにいたしましょう。 レッツエンジョイ、アコギさようなら。<笑>